指アシスタントを務めるのは2019年水戸の梅大使の朝倉千夏さん照山もなさん鬼沢美香子さん山城由佳さん 以上4名の皆さんです式典補助員は日本ボーイスカウト茨城県連盟の皆さんです<笑>本日の総合閉会式では 茨城放送阿部茂則アナウンサーと茨城県立並木中等教育学校5年大槌七海茨城県立水戸第二高等学校3年中野浦真茨城県立日立第二高等学校3年末永奈々香が担当します。 天皇陛下ご即位記念第74回国民体育大会生き生き茨城夢国体総合閉会式の式典が間もなく始まります会場の皆様がご着席の上今しばらくお待ちください